いくぞ。 任せろ ああカルーお前本当に大丈夫なのかくわい一切戦える状況じゃないけど平気だだってよ行くぞ。 見られる覚悟があるならな。 実感できるほど強くなれた私の成長は止まらないわこのキャプテンウソップに不可能なのみんな話があるどうしたんだロビン私はここで別行動を取らせてもらうわえなんでだよ本来の歴史ではこの時点で私と王女様は敵対関係でしょ顔を合わせると きっと話をややこしくするわそっか確かにすっげえ怒るかもなビビそれに、ね、少し調べておきたいことがあるのわかったでも必ず戻ってこいよ<笑>もちろん約束するわ 出番ね にしてもこいつら悪趣味な格好しやがってお前こそ人間のくせに変な眉毛しやがってこの野郎上等だクソパンダ くださいサンダーボルト なんてねえぞおうお俺を狙ってるのか<音声>やっと俺の出番か。 ご注意ください待ちなさ い, おい<笑>準備受 <OK> けだ<笑><笑>レディーが待ってるっていうのにまったくやぼない俺に任せろ 正式では測れねえ力不可能を可能にする力すべてを吹き飛ばすそのハリケーンの名は来い少し強くなったぞクソジジイのビビチュワ今行くからねレインディナーズの奥に乗り込んだルフィたちは捕らえられていたビビの救出に成功したしかしそこにはすでに クロコダイルの姿はなかったルフィさんみなさんもどこにいたのか心配してたのよお久しぶりだなビビーえ久しぶりななんでもないわでも無事でよかったビビーワニのやつはどこだクロコダイルはアルバーナに向かったわ バロックワークスは国王軍と反乱軍をアルバーナで激突させるつもりなのなんてこったこうなる前に終わらせるつもりだったのに急いで反乱軍を説得しなければ分かってる行くぞビビありがとうルフィさん皆さんごめ ん, ごめんね心配かけたわねカルー。 まずはここを出ねえとなそうだな入り口まで引きえすぞえところでその女の子は誰かって 私も初めて見るけど私の出番ね私はリムでも気にしないでえ 私がアルバーナまで案内するわ。 この坂を登った先に国王軍の駐屯地があるわまずはそこまで行きましょうおう 申し訳ございません我らの力を及ばず反乱軍の本体はアルバーナに今市内は戦場となっています私どもはここでさらなる反乱軍の合流をせき止めている状況です ご安心ください我ら国王軍は命に代えても必ずやこの国を守ってみせますぞ私たちが生まれ育った愛する祖国ですから怪我をしていますねすぐに治療をしないとビビー俺に任せとけえお願い なささん、ん取り乱してごめんなさいどうしたんだビビちゃん亡くなっていた彼は子供の頃高座は私と一緒に遊んだこともある友達だったえナミさん私ビビ こんななな犠牲が出ないように頑張ってきたはずなのにこの国に暮らす大切なみんなを守るため大好きなこのアラバスタのため反乱軍も国王軍も私にとってはどちらも大切な人たちみんなこの国を愛しているのにクロコダイルに騙されてお互いに傷つけ合っている行かないと。 行って戦いを止めないと今ならまだ止められるかもしれない私の命に変えてもみんなを必ずビビ落ち着いてまずは状況を確認しないとナミさんでも早くしないとみんなが 中屯地は大丈夫だよなそうだといいけど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 従う連中が何を言う奴こそがこの国をダメにした超本人だというのにだが反乱軍の本体はもうアルバーナに突入した俺たちを食い止めたところでこの戦いはもうどうやら今回も一足を遅かったみてえだな。 どうしてビビーどうして彼らが傷つかなければいけないの国王軍も反乱軍もどちらも国のことを大切に思っているというのに行きましょうここで立ち止まっているわけにはいかないわ 俺に任せろ ちょっと待て。 みんなで力を合わせるんだ行くぞトロチョッパー <笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>よしいくか。 なったんだこんなヤツに負けねえぞ<ス>これで元気になるぞありがとうチョッパじじみれな<ス>サンダーボルト連覇 任せてくれーーてうもう少し休ませてくれてもよかったのに鬼っ ト<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>怖くなんてねえぞ うさっぺまだだまずいぞ<笑>悪いが加減するつもりはねえやっと俺の出番か今行くバースコート 俺に任せろ があるけど休んでく私なら大丈夫みんなの体調はどうどんな時でも休憩は大事だぞ 戦いに備えるぞこんな時だからこそ食って力をつけるしかねえ 出番ねビビ様ペル様の件はお聞き及びでしょうかえっペルがどうかしたの実は独自の調査で事件に迫っておられたのです船が乗り上げる事件の後真っ先に現れ偽の国王の正体を暴き先導していたヤらを追い払われました もっともペル様も負荷で覆い今は治療を受けておられますペルペル様が止めなければどれほどの死傷者が生まれたものか以上の次第差し出がましいようですがビビ様にもお知らせしておくべきかと思いましたええありがとうよく知らせてくれました 待てよ、ビビ何するつもりだもう放っておけないの何としても反乱軍を止めるわもうバロックワックスの隙にはさせない一分いえ一秒だって無駄にできない私はもうこれ以上誰も死なせたくないの甘いんじゃねえのか<笑>七部会の海賊が相手で もう100万人も暴れ出してる戦いなのに今さらお前一人で止められると思ってるのかそれの何がいけないの命を落として人を守ろうとすることの何が悪いの今さらお前なんかの命一個で賭け足りるもんかじゃあ一体何を賭けたらいいのよ俺たちの命くらい一緒に賭けてみろ仲間だろうが もう一度だ何回でも何十回でもワニのやつをぶっ飛ばしてやるまた仲間のためよほど大切にしているものなのね。 俺に任せろ。よーしかかってこい。ゴムゴムの。 任せな俺がしとめてやるあたしが必要ってことね<笑>サンダーボルトト 私たちの力見せてやろうぜ！射撃！ ゴムゴムの 特別なのをお見舞いしてあげる ささっさと目的を済ませて涼しいとこに避難しましょうこんなところで満あたしねえ私の予報は100発100中行くぞ。 私、たたちこれからあそこに行くのそうあれがアラバスタの首都アルバーナよどんなところなのいい町よ活気があってとても平和ででも今はそんな町が戦場と化している行くぞビビワニのやつからお前の国を取り返すぞええ ああ、そこ見ろあ海兵がたくさんいるぞあいつらなんだってあんなところにさあわからないけどアルバーナの周辺は海軍に封鎖されているみたいねまずは通してもらえるように私が海軍を説得してみるわビビのことなら海軍も知ってるだろうしなそうしてくれ 軍のとこまで ビ, ビちゃんを護衛するぞう近くまでは俺たちも一緒に行くぞうんみんなありがとう国王軍が取り囲んでいるあの通りでひょっとして反乱軍のかえおそらくそれじゃあ 海兵と話をつけてくるわ。おう、任せたお疲れ様です、海軍の皆さん。あなたは驚いたな。アラバスタのビビ王女じゃないか。王女様がなぜこのような場所にアルバーナに急用があるのです。従者たちとこの検問を通ってかま。うん、怪しいな。 なんだとまさか王女もニすここはご無礼と承知でわれわれの尋問を受けていただけますかな何ですかやめてくださいおいおい何やら揉め始めたぞどうやら作戦は失敗みてえだなビビちゃんのピンチだルフィすぐに助けるぞやってやろうじゃない ねらいは外さねえ 悪いが加減するつもりはねえ。 これでどうだ、うんうん、お前たちの相手は俺だ うまずは飯だ。 私の腕を見せてやる みんなやられちまうだろうがウソップ様の出番で しびれてる動かねえ。はあ、くそやべえな。しょうがない。やりますか。 体が言うことを聞かねえ。 サ、ねま、だだンダーボルト 正念場だ。 任せろ ボーショットあんんたたちななかお呼びじゃないのよ行くぞドロチョッパーうそ、んうん 相変わらずうんざりするなこの暑さはおいおいマリモマンどこに行くつもりだ目的地はそっちじゃねえぞ分かってるようるせえなこの力があれば大事なもんだって守れるここまで腕が上がるとは自分でも驚きだぜみんなの役に立ってみせクソじじいの蹴りに近づいたかおい待てよビビちゃんがいねえ 本当だどこに行ったんだあれ海兵たちも消えちまったぞあいつらの腕にもバロックワークスのマークがあったあの海兵はバロックワークスだったの海軍に化けてビビが現れるのを待っていたのねそのあたりはあいつらを締め上げて聞き出すほうがおぞルフィ ロックワークスの連中許さぬ あ、ね、あ、ヨイサーだ。 あいつらはわざわざ道を塞いでいきやがったな関係ねえ全部ぶっ壊すっ俺に任せろ、はい、見ろ砦だミュちゃん 今、助けに行くからなあんたたちさっきの海兵でしょ う, うこいつらは麦わらの一味 こんなところまで追ってくるとは見ろよあの紋章バロックワークスのじゃねえかどうやら、バロックワークスに関係した砦なのは間違いないみたいねそういうことならさっさと締め上げてビビちゃんの行方を聞き出そうぜナミさんナミさんこれが終わったらスイーツを作るからね 無敵射撃！まだだー！みんな、あいつなんかやりそうだぞ。俺がまとめて相手してやる。三刀流王技、三千世界！ イフローゼオー<笑>天候の変化にご注意ください。 こんなところで倒れてらんないのよ。 もない姿は見せねえ。 ってー一発で決めてやる 俺たちの邪魔はさせねえくぞこれだ、うん、やっべえ意識が。 これで元気になるぞ。 がまとめて相手してやる。一刀流、いよい、死、存、存。 させやがったないくぞゾロチョ 斬られる覚悟があるならな刀の上にもしてやる腕が鳴るぜうん、って俺はまだ戦える必殺早く防止まだだまだまだ やべえ意識がうわ体がいちいちいちいちちち。 相手にとって不足なし 任せろよ。キャプテンは後ろで構えてるもんだ。私の成長は止まらないわ。力が戻ってきたね。よーし全員俺についてこい。この力があれば大事なもんだって。守れる。 麦わらの一味だが一足遅かったなビビ王女はすでに別動隊が連れ去った後だもう宮殿にいる社長のもとに着いた頃だろうぜ 無駄骨だったなバロックワークスが社長って呼ぶならクロコダイルのことかなそうだろうなビビを助けるためアルバーナに急がねえと海軍のけ門に切り込むか少し骨は折れるがなかなか面白そうだよし行こう海軍をぶっ飛ばして先に進むぞ 私の出番 だこれどこにつながってんのかなこのあたりで休憩しときますか 戦いに備えるぞ《こんな時だからこそ俺の料理で幸せにしてやらねえとな》 なっててくれ諦めろウソップ。連中がそう簡単にいなくなるかよ本当にあそこに突っ込むのおうみんな行くぞ And. うわ、んうん いくわよサイクロンテプ 見た目ほどか弱くないのよ技のキレが戻ってきてたか少し強くなったぞクソジジイの蹴りに近づいたか 部下どもを可愛がってくれたなうわ煙じゃねえかまさかここに殴り込んでくると海賊風情が何を血迷ったか知らねえが残らず捕まえて公開させてやるツモカさん全力で行くぞどけよ俺たちビビを助けに行くビビ それはビビ王者のことですかまさか本物の海賊の言葉だ信じるそれに俺たちの目的はあくまで麦わこの国のたどる結末に俺たちがどう関わるのかそれについて考えるのはわかりましたスモーカーさんここで麦わらの一味を全員捕まえましょうお俺から行く なめんじゃねえよ お俺がやるおきっちりかをつけるとするがいっちゅうやるか がってやがるのも今のうちだ相手が強そうだからって逃げ出すわけにはいかねえ<笑>くらえ込む こう見えてなかなかやるわピリ っ, ってなんかいねえぞアンポイント黒点ロゼオン<笑>こいつ強えなゴムゴムの この程度のやつで騒ぐんじゃねえホワイトランチャーまだまだ俺たちの力見せてやろうぜ行くぞゾロチョッパーああっどれっ極定うそ まずいわねこいつ強いわサンダーボルトゲット怖くなんてねえぞやっと俺の出番か。 死んでも女はっこの敵強いです。 俺の番だな<音楽>。舐めないでね。こう見えてなかなかやるわよ。行<音楽>くわよ。サイクロップ。相手が強そうだからって逃げ出すわけにあいかねえ。 早く星やっっこの程度のやつで騒ぐんじゃねえ。 なったんだこんなやつに負けねえ うん 俺だって強くなったんだこんな奴に負けねえぞアムポイント、うん、ぶっ飛ばしてやるゴムゴムのブレット。まただなっっあ、俺から行く まずいわねこいつ強いわ、はい、俺死ぬのかなアウンポイント国定ロゼオン俺がゴムゴムの んじゃね やっぱつこんなとこたしぎちゃんのどこがパクリだこらなめたこと言ってるとおろすぞクソケンシテメェには関係ねえだろうが引っこんどけクソこっかオレは勇敢なる海の精神ウソップだ私の予報は100 1 0中決して外さないわ。もっと強くなるぞ。俺は海賊王になるんだ。待ちやがれ、ムギャラ。なんだよ、しつこすぎるぞ、ケムリン。構うなる日。 アルバーナに向かうことが先決だする。例の偽国王事件で暴れていた連中が再び集まってきましたそんなもんてめえらで片付けろそれが麦わらの一味を逮捕するためナノハナからも海兵を送ってしまい数が足りないのです<笑>スモーカーさんナノハナだ急ぐぞ あどこだ多分王宮よあの時もそうだったじゃない俺たちがたどり着いた時には宮殿の前にいたなそうだルフィと再会したのも宮殿の前だったぞ今回はルフィがここにいる早く行かねえとビビちゃんが危ねえ くすえ奴らがうろついてやがる少なくとも普通の市民じゃなさそうね どうしたのきっとみんな建物の中に隠れてるんだ今は戦争中だからな、うん、門の前に兵士がいるな。 いや、本物の国王。